どうも、はるかです。今回は、包丁もまな板も使わない、簡単時短でできる、おすすめカレーライスの作り方。あと、手軽で効果的な隠し味も合わせてご紹介します。ということで早速、鍋に水を入れて沸騰させます。鍋を火にかけている時間を使って、豚こま肉をハサミで切っていきます。豚肉のほか、最近では、あらかじめ薄切りしてある鶏胸肉なども、 スーパーで見かけるので、そういった鶏肉を使っても良いと思います。はい、沸騰したら次ですね。先ほどの豚肉を入れて。そして、スーパーなどで手に入る、カット長ネギを使います。あらかじめ切っているものを使うので、直接入れるだけになります。さらに、これだけだと物足りないので、冷凍の揚げなす乱切り。これも直接入れていきます。 ちなみに、お察しの方もいらっしゃると思いますが、カレーライスと言いつつ、切る、火を通す手間を省くため、今回、じゃがいも、人参、玉ねぎは、登場しません。ちなみに、スーパーでカット玉ねぎは見かけないので、カットの長ネギを採用しました。なお、これら具材にプラスして、缶詰のコーン、ミックスベジタブルなどを入れてもおすすめです。豚肉と茄子に火が通ったら、一旦火を止めて、 仕上げに入ります。1から2人分で作っているので、カレールーは1 4分の1箱使います。自分はルーが余ったらラップで包んで冷蔵庫で保存する人なのですが、もし気になる場合は、2段熟カレーなどを使うと、1かけずつ小分けされているので、保存が楽になります。あとはルーを溶かして、隠し味を入れます。隠し味その1。 具材が長ネギ、ナスと和風に寄っているので、麺つゆを少し加えます。そして隠し味その2。ケチャップを麺つゆよりも多めで入れます。具材にトマトを簡単に足せる、そのようなイメージで入れることができ、味付けに凝った感を加えられます。あとは混ぜながらに立ちさせましょう。ほかほかご飯を用意して、盛り付けていきましょう。 10分くらいで作ったとは思えないくらい、見た目もボリューミーで、香りがすごく良いです。はい、簡単時短のカレーライス、完成になります。食べたい、と思った時に、片手鍋一つですぐに作れるのが魅力で、味自体も、簡単時短とは思えないくらい、かなりしっかりと、カレー、している印象でした。 概要欄にレシピとアレンジのパターンをメモしておりますので、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。ということで、この動画をいいじゃんと思ってくださったら、ぜひチャンネル登録とグッドボタン、また、ぜひ感想などコメントしていただけたら幸いです。最後までご覧いただき、ありがとうございます。ではまたー。